どうですか。水かけるから、あれですかね。<笑>忙しいですね。いよいよって感じですね。いよいよな感じするね。 れない、毎年市民展っていうのをやって盆栽祭りで一緒に盆栽祭りの中で毎年市民展っていうのを行っ て, <笑>行ってましてそれに今搬入する途中、はい、です。 私も出すとということです、はい、ただ僕本名だから気づかないと思りまいこしてた。適当に適当で 後に下ろしまれれで後でここうの、ね、<笑><笑>ず最初これどこに置くの うんはは。告<笑>知を全然してない。する暇かなと思って。告知？インスタとかも。もすごいね人。このイメージだねでも。三年前。これ控えちゃとだめ。いくら？九。 これ1600円僕先に買ったやつは2つぐらい植えてるんですよでもやっぱり通気性いいを感じますねだからそう培養しながら飾れる鉢だなっていうのを使ってそうすぐ思いましたありがとうございます狙いがそこなんで、まさに。 コンパクト見えるけ深いじゃないですか僕はこれを色地を変えました、うん、色 地, い, また色地いくら安いよね色地買いまし た, た, たこれも欲しいこれもください<笑>変わるんだ<笑>ありがとうございますなんかちょっと動物っぽく足つけて、ね、なるほど。<笑>僕この2つください あ, ありがとうございます あああな素なな商品が、はい、<笑>お世話になりままましたいやいやいや楽しかねも来れれ<笑>さんででででございますす、はい、これはこを小さいやつ今度はこれを一目にして、うん、で一番小さいやつに苗が作ってあるという。 八千八百円でこれどうすんのこれで五千円に二って一円にしてもらって。<笑>もう生産者なんだよ。もうもうめめめんどくさいから一緒に。プレゼンしてください。これわかります。これこれ全部。継<笑>変ですよ。ですよ。ついてるんです枝を。十メートル。これで追劇してこれでどうじゃろ八千ぐらいでどうじゃつって言うと今あそこ見てきたら。 三万五千円<笑>、えー。これより悪いんだね。知ってる人はええ俺も。五千円って言いますもんね。<笑>今お客さんと一緒に飲み会行ったらああこれが東京相場好き。東京そば。それじゃ あ, あの値段三万五千円じゃ若い人できるわけねえわも<笑>んなな。きました<笑>格格。価格破壊に。壊に<笑>昔じゃん。まあみんなが喜んで若い人がやってくれるならな。うん。ワイワイワイワイ。黒で。ご用のやっぱちょっとお値段は。 そうですこ、ね、れちょっとついてから時間かかってますへーでもついてこれで横枕さん何年3年三年くらい3年3年ってちょっといなかったな4年くらいですか年くらいこれが今年の春でしょ去年今年の春でしょこれが去年でこれ比べると1年これ去年じゃで2年目でしょ4年かまあこれだけだと5年 五年目ぐらいじゃねえからさ、四年ぐらいにしとくといいかな、うん。これが、これとこれ一緒だよね、二年目。一、う、応、ん、いいね、こ, っちはこれを五葉松の二年目。今年の見本に持って、まだここに針金。残ってん本当だ、針金で止めてるんですね。うん、この針金でいのは、これ。あ、本当だ、刺さってる。刺さってるでしょもうここ、ちょっと膨らんできてるでしょ でこれで六名入ってる。お、六個。が一二三四五。大変だ。いやいや、それは。<笑>もったいないから つ, つくんですよね。十<笑>名、十一名選定<笑>したやつ。下に落ちたやつもまた後で拾ってね。もったいない。木のカティサー<笑>の方はね、あれをこれに小さくこうつぐと、こんなんであの金。できる。できる、ね。 来年どうなるかな。る、え、か、ー、聞いた話で面白かったのは肥料と針金以外は全部ただだっていう土も、うん、<笑><笑>かっちょいいそう。みんな土がどうこう言ってるけど、うん、全部土もリサイクルで全国津々浦々のもので育つんだっていうなるほどだって肥料も安いから使ってるんですよこれ入り、えー、で, でこれ二重になってるのは管理が楽で管理が楽。水が布団の中入るから。 こ れ, これだけだと乾ぶんですよ。うん、でも飾るとき切りいいんですよ、もはや出てるから。そうそう切ってもらって、ちょっと。これなんかいいでしょ、これ。この鉢がある。鉢 が, がいいでしょ。キャップだよ、なんかの。なんか、これ、マヨネーズかな、このキャップだよ。で、そこにあるのはクの<笑>クの、クリープの鉢。コーヒーのクリープああクリープ。蓋。これ。えー、蓋。木だけはこれいいでしょ、しコーヒーのクリープ。いい どんなでもいいいいんんじゃなこれこののあポット水水ががこれこうするとななる水がこけにくいでししょ、はいはい、ここのこれ浮かしてあるとでここに穴が開けてあると二重バッチした時ここにみんな出てくるわでか横からでこれで2年目まだあ。種まいて 一年、曲つけて一年、うん、だから三年目か、今年と春ででも、金図これが太ってくるんですよね今年、だからぐるぐる回してるんですかこれをくっつけてやりたいんじゃんへぇそうするとくっつくんで粘りができる癒着するんだ癒着すると、今のこのマスと一緒、マスも結んであるでねだから、ああいう膨らみあるんじなるほどなんとなく重量感がぐんと います ね, ね。これ結んで作ったからなったんですでこのみんな真似してやれやれって言うんだけどみんな結んでやるんだけどみんな未しょうしもいいんじゃねもちろんそれはその人のやり方なるほどなんかおすすめあればちょっと僕一つ買わせていただきたいんですけど<笑>おすすめありますか<笑>おすすめってそれ難しいナイフすすめっ で, でも黒ですよね基本は黒黒がいい、ね、黒はあんま持ってないからなもうこれ持ち込んだら そうですね、持ち込んだらかなこれが い, いかな今見にうんありますよから 5,000 円いいじゃかわいそうでしょ 8,000 円ぐらいどうでしょうかねってやっとると今見に行ったら3万とかついてるの<笑>いいね。 これの作り方しゃべるって止まらないんなんです時私は分かっとってしゃべってどのデベルかもう分からなくなる。 第39回大盆 祭, 祭にお越ししいただきましたありがとうございました2回やってないっていうことで、まあ、ブランクがあったわけですけども当初の僕の予想ではやっぱり来場の方が少ないんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど蓋を開けてみると例年以上の方がすごいお越しいただいてですね肌感としてすごい若い方が増えたなっていう印象を持ちました 改めまして大盆栽祭りとですね当事にもお越しいただきましてありがとうございましたたくさん声かけてもらいましたねはい、はい、老, 老若男女問わずすごいいろんな方が声かけていただいて写真も撮っていただいたので、はいはい、写, 真ちょ写真撮った方は中にあげてもらってそうですねお越、はい、しださって声かけてくださった皆さんにありがとうございますということで来年はもっと盛り上げれるように頑張りましょう 哎、は、哎、い